はい、こんにちは。僕は彦コザイで、これは日本ウォッチでございます。さて、今日はですね、自分の大好きなああのまあ、RSS とかブログとか読んでるところで、ちょっとはてなブックマークの中で一つ見つけたのは、あの、YouTuber のレベルと、あの、底辺 YouTuber、の特徴っっっていうブログなんんかちょっと見当たったんだけどリンクはこの動画の下にあるんだけどここのブログはそういう YouTuber に関してその登録者の数とかそうい う, もういろんななんかそういうある意味で偏見を持たせるようなあの種類に分けてるんですけどまあこれでもちょっと面白いと思ってこの読んだ日本語のブログのきっかけはちょっと読んでるとこれはあのスパーっ雑誌がなんか1月末のものに僕は自分で見なくちゃいけないんだけど 一応なんかそこのユーチューバーに関してのあの、取材と特集をしたらしい。なんでユーチューバーそんなに気にされるんだろうね。まぁ、あ、ちょっと変人扱いかよくわかんないけど、まあ、とにかくその中でそういうあの、ユーチューバー分析ちょっと怖いな分析されるって分析があってで、その結果としてもう断層的にユーチューバーレベルとそこの各レベルの特徴が発表があったようでまずそのレベルは何なのか下から言うと7段目のレベルがあの でです底辺ですはい<笑>ちょっとあんまり使わない言葉だよねでもとにかくそれ登録者10人未満まあつまり YouTube チャンネル持ってるもしかして1個2個動画あるかもしれないけどいまあ T シそんなにいないそしてなんか次のレベルはあ脱もう横スラッシュ底辺ってことがそれ100人未満でも100人でも僕はよく懐かしく覚えててそれまだまと、あ、も頑張ってる人結構いると思うんだけどね それで1000人未満もうこれはアマチャアというあの層になって5段目の層 で, でその上にちょっと置かれているちょっと厳しい書き方だけど超えられない壁って書 い, も書いてるんですよねそれもちょっと厳しいけどまた、あ、確かにねそういう1000人未満と1000人以上の扱いがあるとあと1000人以上の扱いになるとこれはあ中堅 中堅っていうレベルで、もう各レベルに対して説明があるんだけど、それで自分のチャンネル、はい、3万人登録者としては、1万人以上、1万以上であ10万人未満、まあ、これ、セミプロ。セミプロかなまあ確かに。僕はまだアメチャー精神に近い気がするけど、でもまあ確かになかなか、まあ見る人がいるし、集めてるし、セミプロっていう扱いで。あの動画一緒によく作ってるギミアブレイクマン彼はプロ級に入る、最近あの10万人超えたんで、 あーなんで彼が10万人で俺が3万 か, かっこいいしね喋れるししょうがないよしょうがないよはい大丈夫よしよしとにかくプロは10万人以上 で, でこれ昔だったらこれ多分紙レベルだって言ったものだったけども最近の YouTube やっぱどんどんあの規模がどんどん大きくなってるから最近紙レベルっていうのはあの100万人以上の登録者日本のいてもう紙って何人いるかなそんなにいないヒカキンかなヒカキンか れがそれで神<笑>もっと神にした人いるけどまあまあま あ, あの代表としてはいじゃあこうしますあのセミプロ自分だけどはいあのっていうレベルがあって<笑>あでもまさに比較に出てきますね四チャンネル5 0 0百万人か毎回見るともう本当爆大してんだよねすごいなビートボックスできないし始めないからしょうがないです僕はまあ死ぬまでセミプロで OK まあ、とにかくちょっと面白い内容で結構細かくその各レベルの、あのー、編集するかしないかあの再編するかっていうかそのプロレベルという か, なんか各レベル の, あの特徴があるからもうこれは自分でもこれからゆっくり見るけどリンクはこの下にあってぜひチェックしてくださいちょっと面白い話題としてもうみんな YouTuber としてもねちょっと面白いかもしれないので見てくださいはい以上でまた見てくださいピース